皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月28日、オーンド真相の迷宮フィーバーが終わってしまってました。今ある勇気の奇跡は、バージョン 6.4 になってから、ガーディアンのレベル上げとかに使おうと思います。そして、冒険者の超便利ツールの福引きも更新されていました。 ラジオ一辺の仕草書は、まだまだ手が出るお値段ではありません。フェザーチェアプリズムのお値段ですが、70万ゴールドくらいになっていたときに買っておけばよかったです。完全に相場を読み間違えました。でも、お金ならあるので買います。飛行状態での操縦桿設定ですが、なぜかデフォルトではリバースに設定されています。でも、飛行機のゲームをやり込んでいる人なら、ノーマルに変更した方が操作しやすいと思います。